名古屋市中区を中心に「眠っている情熱を呼び覚ませ」という永続コンセプトのもと練習に励んでいますメンバーそれぞれの夢やチームの夢に向かって力を合わせて頑張りますそれでは踊っていただきましょう名古屋学生チームシャチの皆さんですどうぞ 会場にお越しの皆さんこんにち は, にちは愛知県名古屋市中区より参りました名古屋学生チームシャチですシャチまずはこのような大きなステージを用意していただき本当にありがとうございます私たちもこの大きなステージに見合う素晴らしい演舞をお届けいたしますどうぞよろしくお願いします それでは。 オファ知る